オープン <音声>リアファンもプレーヤーローズしてくるな。 See、yeah. ya! まずはクータ、VS、トッチ第試合いや合世代同士のバトル熱いね、うん、やっぱ、あのー、会場にも QR で貼ったけど2013年、うんうんうん、とかぶりぐらいそうだ、ね、2人が戦ってるん、ねうんうん、クータさんって大体いつも自己表現にもうとにかく集中する方なんだけど、うんうんうん、一応今回もそうだったけど、うん、でもちょっとトッチさんとのやり取りをちょっと楽しむ雰囲気があって、うん、確かに そ, うそこが意外だったね 2人ともこう随所に感じる自分の美学へのこだわりみたいな、うん、まあクー汰さんもなんか一個一個の技のディテールとかシルエットとかカラー感じるし、うん、トッチーさんもトッチーさんでまあそのうまいことこうバーってムーブ成功してるところはもちろんそうだけど。うん あの音に対しての自分のアプローチ気に入らんかったらムーブやめるみたいなも<笑>それはそれでやっぱこだわりやなと思ったし、うん、めったに見れないこだわりだ ね, <笑>ね<笑><笑>見たことない<笑>やりながらこれは違えってなってやり直すっていうのもそれな、うん、表現したいものが表現したいものもしくはやりたくないこととかが、うん、多分やっぱちゃんとある人じゃないとそうならんと思うから、うんうんうん、そういう部分も出て なって感じがしますね。もうとにかくやっぱ熟練されたスキルを感じる、うん、バトルだったねですね。